非常にこれで僕の話は全部だよどうやら困ったことになっているようだがとにかくベノムを見つけるんだなしかしどうやってベノムの方で見つけてくれるさ信じる者は救われるんだっ彼女はどこだ迷ってる暇はない彼女を見つけないと<笑> エースでもしたいのか？マ<笑>ーカーは俺たちに出し抜かれるのが嫌だ。出し抜かれるのはごめんだな。